黒い紙とお花紙でとっても簡単に作れる四角錐のランプシェードです。厚口の黒い上質紙の短い方の端を1センチ5ミリくらい折ります。そこに合わせるように三角に折ります。さらに半分の細い三角に折ります。裏返したこの部分が 一番短いところですいらない紙を下に敷き先端と一番短いところに印をつけます黒い紙をずらして反対側の同じ位置に印をつけますここを結んでハサミで切ると二等辺三角形ができます折りたたんだまま 模様を切切りり取っていきまます。先端と一番下の部分は切りません。切り始めた方から出てくるように切ります反対側には出ません丸く切ったり直線的に切ったり自由にどんどん切っていきましょうどんな形になるかは開いてのお楽しみです同じ方からだけでなく 反対側からも切りましょう。この時、向こう側から切った線までいくと、バラバラになってしまいます。切ったところが近づいてきたら、戻ってくるように切りましょう。下にいらない紙を敷いておくと、 ゴミ捨てが簡単ですプッシュピンを使うと小さな穴を開けることができます穴を開けるときには必ず下に段ボールなどを敷いてくださいプッシュピンをしっかり差し込んで裏まで穴を開けてくださいピンが抜けにくいときは紙を持ち上げて抜いたり回しながら抜いたりしましょう こんなふうに小さな穴が開いています。ここまでできたら、折り目をしっかり伸ばしながら開いていきます。最初に1センチ5ミリ折り返したところも、忘れずに開いてください。お花紙を適当な大きさに切って貼り付けます。糊は、 スティックのりを使ってください。お花紙の端の部分が持ち上がらないように貼っておきましょう。同じようにして、どんどんお花紙を貼っていきます。全体にお花紙を貼って、裏返すとこんな感じになっています。 出来上がったように見えますが明かりを灯したとき透けて見えるようにさらにお花紙を重ねて貼っていきますお花紙が外れそうな場合は 全体にもう一度のりをつけて白いお花紙を貼り付けましょうしっかり貼り付いている場合は必要ありません表から見てはみ出たお花紙を切り取ります 先端の部分は、のり付けする時の邪魔にならないように、折り目に従って斜めに切り落としておきます。裏返したら、はじめの 1cm5mm の部分を折ります。ここがのりしろになります。剥がれないように、反対側の端にものりをつけておきましょう。 糊をつけたところ同士をしっかり貼り合わせます。中を開いて、最初につけた折り目のところで半分に折りつぶします。これで細長い四角錐の形になりました。もう一つ作ってみましょう。二等辺三角形のところまでできたら、 直線的に切ります穴は開けずにこのまま開きましょうこれならとても簡単にできます黒い紙全体に糊をつけたら大きなお花紙で 覆うように貼り付けますその上からお花紙を重ねて貼っていきます あとは同じようにして組み立てると四角水の出来上がりです。これを LED ライトに被せると貼り合わせたお花紙の色が浮かび上がってきます。使わない時は畳んでしまえます。とても簡単にできるのでたくさん作って並べ幻想的な雰囲気を味わいましょう。